おはい、ございま、はい、<笑>ございます。また日曜日。ダチョウの早やりと遅やりをしていこうと思います。はい。掃除してくれてるね、うん。はい。すごい。よくシャッタはそんな簡単に止めれるね。うん、コツがちょっと。うん 全然止めれないからさ、俺も全開でバーンってやっちゃうね。それができればそれでいい。はい、餌もんであるね。じゃあね、小松菜とまた300キロぐらいの餌、はいうん。餌もそんな減ってないね。うんうん、明日で大丈夫。はい。はいはい。乗ります。はい、工事してくれてますね。 すみません、申し訳ないです、うん、ついて来ない、ついてこないついて来てくれないなめてるのかなででも自転車だと、ね、案外来るよはいよ ましょうあっおどっ た, った軽トラに喧嘩を売ってるようだでかいパリあおうってなってみた勝てないよグングンくんでしょ君ははいはいでかいね君は怖いごめんね<笑>スコちゃんよし 毎日同じメニューで飽きないのかね。毎日こんな粉物を食べて美味しいんですか皆さん。春はどうなの？大量増えるの？そうそうそう。うん、あのすごく寒いよりは。 ういうか夏ががが一番食食食べるる秋秋欲のののかかももすぎだど前たたやっっぱり長人ュースがるううくてした大丈夫か えっ、ー、と、君にはまだあげてなかったね、小松ツナ ち, <笑>ちょっとね、オスがね、ポーン出てくると怖いのでねごめんごめんごめんはいもう一つ噛み上げましょう 恐ろしくお食べになって。スも威嚇してるし。あ、ここのミスはなかなか開くように。怖い。完全にともちゃんの方が。小松菜やりは慣れてるよ。うん。 まだ怖いもん。中んか見ているんだ。そう。ああ。大人性だけは全然。腕だけ。入れた瞬間さ、うん。腕が曲がらない方向にさ。けられるんじゃないかと思ってる。ああ、なんなことはな、ね、い。いつもタイミングを伺ってるもんだと思ってるよ。 そんな に, そんなに考えてん、やれる時にやるって決定的瞬間を。<笑> 間違うんだろうね、羽があるところとないとこは。羽があるところとないとこ。いや、羽があるとことないとこでさ、小松菜、こう、チって当たられた時にさ。そうだね。今、首の方に当たってたけど、それはびっくりする。さあ。あ、いい、傾向だ。よいしょ。 おはよう。どうですか。えー、あ久しぶりに入泊したの、ね、そう。うん。そうな、ね。親は毎日帰るけど悲しいな。そうこの子意外と小さいのよね。あああオスの方ね。本当だ。あのメスがでかいんですけど。うんうん 大丈夫食べます。出ました。フラッタリン グ, フラッタリング。あまり減ってない感じ。そうですね。こ, このスは若いから。商代有効。うん。 そうなんだそ、ね、うん、なるほど。何です ね、三人揃ってご飯だ、ご飯だはい、ご飯だうん、この子いつも鼻の穴がこのこともみんなす、うんうんうん、ああなるほどね、うん なんかイチゴが詰まって、そうだ。ね、うん、リファースト。なんか、結構。<笑>このオスも落ち着きましたね。なんか。昔はブイブイ。ブイブイ寄せてた感じの。腰<笑>老いてますよね。うんうん。足が他のオスと比べてボロボロ。うん。あ、でも、エスもなんか。 命をけるってなんだろうるって、ててだだううかかしなななななんんんう い, うい、いい、決して大柄ではの<笑>、はい、の身長が高くなったか<笑><笑>ってくたもれるのか非常に申し訳ない。 だ、移動動しししたのねねっくりしちゃうん、ね、ームでもない一緒に行動してる、ねうん、すごい。 が、ま、一緒にして一日なのにそう昨日入れた瞬間からね、うん、オスはもうメスの方に行って、うんうん、一緒に歩いてたよでメスも全然なんか…そう、カもしないし、うん、あ、やっと会えたねまあずっと…どないだったしなそうそうそうメスがね、隣のオスの餌サの桶に首伸ばしてまで食べるからね だね、<笑> す, ごいすごい食べ方したのに、ね、あ, あんたが食べんなら私も食べる<笑>そしておスは食べないう<笑>もう食欲がないのではそうかな ちょっと心配ですね。よし。<笑><笑><笑><笑>大丈夫ですか？<笑>大丈夫なん必死だな。<笑>何をしとる？<笑> 運動です、ねうんうん、<笑>まだある。 だね、あ、いい、ね、え、さんんと<笑>気づきなお客 か, か, かもね。 さんじゃないよね？あれ？というお客さんじゃないよね？大丈夫だよね？ 食べ過ぎだろ<笑>よしまあいいか。あ汗 t o night. 美味しいから。美味しそうに見えてきたよ。うん、いや、そんなに美味しそうに食ってると、うん、美味しそうに見えてくるな。え、どうなんだろう、味は。うん。しょっぱいのかな。うん、いや、味がしないのかな。味はしないと思います。 魚粉とかでも入っているけどね。魚粉。あの鶏用の汁をも。へえ。あとは大豆いっぱい。うん、まだ蛋白質が豊富なことで。うん。そしてアルファ。あっちから食べればいいのに。みんなと一緒に食べたいよね入い。入れない入れない。お。諦めた。いいぞ。 いいもん、私はこっちで食べるもんおい、うんうん、あれが古食ってやつ悲しいいいんだよねゆっくり食べれることが大事ですほらメスもこっちにいったあっこっちが古食になったおすごくここが刺さってるから、ね あまりな小、ね、松菜だけは美味しそうに食べてる。小松菜はもう最優先で食べるよね。小松菜は味がするからね、きっと。ああ。そうかな。あとみずみずしいから。かといって、餌をみずみずしくしても。腐ってるものだと認識して食べないんじゃない。 練り絵とか好きだったのか。あれ練り絵は好きなのうん。ひなさとかでも。強制給餌。強制給餌以外でも、丸くしてなんか転がしとくと優先的に食べたり。へえ、うん。なんだろうね、目につきやすいのかな。そうね。あの、みずみずしいうんちが好きなのと同じ。 だから、ね、じゃあひながさいあひなってこの大きさのひなじゃなくてあまり食べなくなってきたらさえやろうぜお団子巻こうぜ。 っか餌だと思、うん、わ な, な, らないの で、ほじくり返してあげないで、全然。い, いわかんないけど、どっちが食べるかわかんないんですけど、ね。怖い。い急に踊んないでビビっちゃったじゃん。<笑>いや。この子はいい子なんです。猫と鳥。横着もやめた、うん。これは何なんだろう。えー 今日もいいのすさんんたちがいいっっ食べてる間に全部あうよ。 それは小松菜じゃないんだよなそれは羽なんだよね何してる時に羽が口から離れない あ, あ、離れないね君<笑>大丈夫<笑>羽が口から離れないね大丈夫かいあ、取れた取れたよかったよかった この帽子があると、比較的頭が使えない傾向にある気がするな。うーん、いや。あれ、多分、この緑の方が気になってるんだと思う。ああ、なるほど。 キング中あれこっちになな。上げてない。ね、あ、でも、あげてない。ブ、ま、<笑>レックファースト。 いや朝食ってブレックファーストじゃん、うん、あれってちょっとした断食じゃん寝てる間ってああだからなんだかで最初に食べる飯だかららしいよへだからファーストつくらしいよ、うんうん、本当のことを知っている方はコメント欄まで。 え、嘘じゃない。いや、嘘よ。俺は英語の先生にそうなっただけ、うんうん。いいね、小松菜のがやっぱ美味しいよね。うん、俺も好きよ、小松菜のごま和え。そ<笑>うん、だってさ。コメントにも書いてあったもんね。 なんで人間が食べて美味しいはずの野菜をダチョウにあげるんですかああ、出荷されないからって返してくれた、ね、返した返した企画、うん、外とかねそうそ外側とかそう、使えない部分を近くの小松菜農家さんにいただいてこうやってね毎日毎日ダチョウくんたちの餌になっているわけですよそうですありがたいね別にね小松菜じゃなくてもいいんですけど そういったね。地域の人とのね。協力体制を。ほぼほぼ毎日行ってます。そ毎日こう言ってあの日曜日はやってないんですけど、平日土曜日とかは？ほぼ毎日小松菜農家さんにお邪魔して。新しい小松菜をね。取りに行かせていただいてますけどね。あっという間に食べちゃった、ね。 それはね、パニックになったらお腹減るよねあんだけ動いたらこのナイ食べてくださいすげえなえ、今おしっこ噴射する勢いがやばかった高圧洗浄機う、えーん<笑>飲みすぎわ、ねね、しわし食べるよねうんこれの高圧流さ、春菊にか変わっても気づかないからな でもシ肉の方がエグくない小松菜の好きなんかやってみてもいいかもここじゃなければ全然シ肉は大丈夫でしょう。小松菜とシ肉どっちが好きかあと本当にオレンジのものは食べないのかやってみたい、うんうん、小さい時はあげれば うん、緑は食べなくなる、ねね。まだ小さいね、こういった。 うんあって あ, あいつだ。取り合ってる いつだの顔出してるやつか今首が一番伸びてる人、うんうん、あいつだよ今ここに何匹いるんですか 八九四五六七八九十うん一二三四五六七八九十はですね十うん、前コメントな、うんでそのダチョウ僕もペットとして飼いたいんですけどみたいなの来てたからはいはいおー上手十はでこんぐらいで買えるんだね。 あ、でもでかくなっちゃうと違うか。もうん、全然大人になったらこれじゃ足りない。ここに。二話とか。ちょっと狭くて三話とかじゃない、うん。ですって、皆さん。二話が限界ですね。この、この広さでは。大人になると殴りが。 だったらね、ここにもうあとかけいるのか行けると思う。喧嘩に